白亀古墳がありました。サラタニ古墳がこのようさせたんやな。ずーっと前へ。すまへんまえ。あ、すいませんね。このよう階段があるって聞いてきたんだけど、どんか、はい、どうこっちに下これとこの。こっちあります。あ、そうそう。これ寺崎の大字へ抜ける。あのサラタニ古墳がありましたろ。サラタニ古墳。サラタニ。うん。あ 聞いたことあんなまあその辺に来たけどだいぶ探したくなかったんでなんか下を降りて上がれ言うとるから ね, そねはい、すんまへん、はい、なんか上から上がってもね分からな、ねはいんで、はい、4辺目です4辺目そこを探るの<笑><笑>ありがとう<笑>あこれやね、はいうん、これをね置いてここだだけだろあっ寺崎ね これ降りてね話におるとあれは田中さんの話におるとね池があるから池んとこから上がれって言ってたな池を越えあっ池やこれ越えて池越えて上がるようなとこ見渡らんけど。 ちょっと待てや、竹がバタバタ下がるとるがね竹がこれはちょっと上がるところがないねえー、っとねただ話によると目印をつけとくようなことやったけどねないかこれいってみるか よく歩いた後が見当たらへんねんだけどね。こんなとこ登るかよいしよしょ。こうか。これはそうな。大木さしちゃうな。大木されとるけど。違いますか。どっちでっか。 行きまへんか。こうした。降っていく。これ大丈夫かね。あら、根っこ、根っこほど倒れとるわね。これか。あら、僕の大陸が一本。 日本三本足りとるわね。これどっち行くんやろ見当たらんな。もう、テーブ、テーブ。よっしゃ。あとテーブどっち行ってんのわからんね。わからんな、テーブは。はい、ここですよ。体に横のこう、 ああ、やっと来れました。3年も4年もかかってます。これみんなこれ、マークしてくれてるからね、簡単にこれを、いいことやったんやけど、それでも大変でした。ありがとうございました。はい、サルタン横穴こぐからね、上上がられんから、今のところじゃバックしましょうか。はい、ありがとうございました。下。これは大丈夫です あ、はい、ど, ど, どこ行かれへんのか、ね、こっち行かかののねねらられへんわ、ね、くてどっ ち, 行きこっちへ どこ、どこを通ってきたかわからんねやからどうしよもな、ね、いねあ、あ、あ、あ、あ、どこだこれ行かないんだねえどこから来たんだろう こんな竹山なんか入ってきたのかね帰り道が分からんねんからよいしょ。 ま、だかいね まだまだ違うのこ。 ただ尾根を降りただけなんだけど全然違うと出てくるね<笑>どこなんだこれわからんがねああれがあの道やなあれが飛鳥村か来る道やろ ライドはえー、あんな一つも違うこの峰がただふだんとだけのあれがすね。 はいはい着きましたわ。 はい、さて、家で帰りました。はい、ありがとうございました。さらたに、興奮は遠かった。いやー、帰りがね、下っただけなのにね、グローっと、あの山を越えとね、全然反対から、